まずアルコール面を取り出し陰形は、えー、根元のところから、えー、こういう感じで両方で引っ張り、えー、アルコール面で消毒をした後 注射器の針をオープンし引っ張った状態で45度の角度で一気に刺します抵抗がなく進むことを感じたらそのままずっと薬液を注入していきます